みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回も滝沢活沼の手癖ということで、チラッとギターを弾くときに使えそうな小ネタフレーズみたいな の, とみたいなのをみなさまにご紹介させていただこうかなと思います。えー、ちょっくら趣向を変えてハーモニクスをたくさん使うフレーズを作ってみました。よかったら参考にしてみてくださいませ。こんなフレーズです。 こんな感じの人工ハーモニクスというテクニックをめっちゃ使ったようなフレーズでございます。まあ、こんな感じでハーモニクスでよく僕は遊ぶんですけれども、それをちょっとこうフレーズっぽくしてみました。それで、今回何気にうんしがややこしいので、うんとこんな感じで楽譜といいますか、プリントといいますか、まあ、その参考資料を用意させていただきましたので、はい、よかったらこちらも参考にしていただければなという感じでございます。 とりあえずうとこの人工ハーモニックスっていうテクニック自体が結構マニアックなのでまずこの練習をしたいんですけれども人差し指で1、2、3、4弦の5フレットをまとめて押さえるじゃないですかこんな感じでこの状態で弾けば、まあ、こんな音がするはずなんですけれども右手の人差し指で17フレット を軽く触れます。3弦の17フレットですね。でこの軽く触れている状態で、親指でピッキングをすると。わかりますか人差し指で3弦の17フレットを軽く触れておいて、親指でピッキング。これです。で、ピッキングした後、ずっと指を置いていると、すぐ音が止まってしまうので、鳴らしたらすぐ指を離すと。この辺はナチュラルハーモニクスと同じような感じです。 で、その後に人差し指を、軽く触れて親指で引いたら、薬指で一弦を引きます。ここ。こんな感じです。なんかすげえ簡単そうやってますけども、や、初めてやるとこれすげえ難ずいと思います。そもそもこの音が鳴らせねえって、なると思うんですけども。まあ、とても、慣れの問題でございます。 人差し指は動かさないというのが大事なところかもしれないですね。手ごとバーッと動かすんじゃなくて、人差し指は動かさずに親指で頑張ってちっちゃくピッキングをすると。それで、3弦弾いて、1弦薬指で弾いて、でその次、人差し指は4弦の中長なフレットに行って、ハーモニクスを出してで、薬指で2弦を弾くと。3弦、1弦、4弦、2弦。 ちょっとこれだけでもなんか面白い響きですよね。なんかギターらしくないといいますか<音楽>、まあ。こんな原理なわけでございます。それで、その後に、どうしようかな。ちょっとその前になんか理屈から行ってみましょうか、理屈。12フレットハーモニクスってあるじゃないですか。ナチュラルハーモニクス。左手 の, その人差し指で12フレットを軽く触れて、ポーンと高い音を出す動作。 まあ、何度かやったことがあると思うんですけれども、開放に対して12フレットがハーモニクスポイントになるならば、1フレットを押さえているときは13フレットがハーモニクスポイントになるという理屈なんですよ。開放に対して12フレットがハーモニクスポイントならば、1フレットを押さえたときは13フレット。隣のフレットがハーモニクスポイントになる。それで、左手が2フレットを押さえてたら14フレットがハーモニクスポイントになってっ、とていう感じで、 それぞれ12フレット分上げたポジションを鳴らしていっているんですよね。こんな感じで。それで、0フレットはもちろん開放弦なので、特にポジションとかはないんですけれども、これが1周して12フレット、点が2つあるところ。ここが0フレットと見立てていくとわかりやすいかなと思います。1、2、3フレットならば、1、2、3フレット。ここがハーモニクスポイントと。 1,2,3,4,5 フレットが左手を押さえているならば、1,2,3,4,5 フレットがハーモニスポイントになると。まあ、そんな感じで、こことここをリンクさせてみていくとわかりやすくなるのかなという感じでしょうか。はい。で、やり方としてはさっきも言った通り、まあ、こんな手順でございます。で、楽譜を見ていただくとわかるかと思うんですけれども、それぞれこのポジションを、コードを変えております。 で、このコードが変わったら、そのコードに対してちゃんとハーモニックスポイントを変えて、17、16、17、16とハーモニックスポイントを変えていきます。で、その後に、こんなコードになるんですけども、右手はまた同じように、17、15、17、15と。 ックスポイントを書いていくと。やってみましょうか。まず1つ目のコードは、1、2、3、4弦の5フレットをまとめて押さえますよね。それで、その次、1弦から5、4、5、4と押さえるフォームです。それで、その次、3つ目が5、3、5、3と押さえるフォーム。そして、最後は、 次元から3 3 4 3というフォームですで、す。これをハーモニクス使っていってこんな感じですで、3段目からうと同じようなことをやっているんですけれどもこの同時に鳴らすというテクニックを使って手法を使って ということをやってます。やってみましょう、えーと。1つ目のコードが2弦から5、5、3、5、5、5、3、5というコードを使っています。で、ハーモニクスポイントが15フレット、4弦の15フレットと5弦の17フレット。これを同時に弾いていくと。2弦と4弦を同時に弾いて、3弦と5弦。 で、その次は2弦から言うとすると、3、2、3、2、3、2、3、2。2で、またハンボックスポイントをそれぞれに準じて。で、その次のコードは2弦から言うと、3、4、2、3。3、4、2、3。 で、その次は2弦から言うとすると、5、3、5、4。で、また5、5、3、5に行きまして。また2、3、2、3、2。で、途中でこのフォームをそのままブーッサ3フレットを持ち上げていって、 コードを変えます。こんな感じです。どうでしょうかバのバーバーバッとしゃべっていくとちょっと早いでしょうか、えー、最初は Dm9 コーっなんですけれども、それに合わせてこのコードを鳴らすと。で、その次はこれ、Bm7b5 かな コードネームとしてはなんか b ファイ5っぽいですけれども、でもどっちかっていうと G9onB の方が解釈としては正しい感じですね。で、その次は C メジャーの、こんなこれは6かな ?9th です。C メジャー9です。で、その次は、えーと、C シャープディミニッシュ。 こんな感じです、えー、ちょっとこの右手の使い方が、ね、最初すごい難しいですよね。ちょっとなかなかこのハーモニクスがきれいに出ない方は、とりあえず最初の。これだけめっちゃ練習していただけると、話が早くなってくるかなと思います。まあ、そこができて、そのハーモニクスを鳴らすことに慣れてくれば、この辺もコードのところも結構ささっとできると思いますので、初回まで練習してみてください。それで、最後 ちょっから難しくなっちゃったんですけれどもあの左手がこんな C6 っていうコードを押さえるんですよ C9 かな6弦からいくとすると332233って感じのコードなんですよ332233中指でこの2本の弦を押さえなきゃいけないんですよね フォームができたら、もうずっとこのままです。右手で、六弦、五弦、四弦を弾きます。で、ハーモニクス。で。六弦十五フレット、で、三弦弾いて。四弦、あ、と、五弦十五フレット。で、二弦弾いて、四弦弾いて、一弦弾いて、三弦弾いてっていう感じで。 この音階がどんどん上っていく様子を演出していきます。それで、2弦、1弦と弾いて、最後にハーモニクスポイントを10フレットに持っていきます。こんな感じです。どうでしょうか、ハーモニクスを対応したォードワーク。ちょっくら 難しいかなという感じでですね。にこの人工ハーモニクスというものにねどんだけなれるかっていう感じで す, すげえ こ, のこじんまりを動かさなきゃいけないからうわーってなると思うんですけどもでもうまく出せるよういうこてるとこんな感じでなんかこのギターらしからぬ不思議サウンドを出すことができるのでちょっと頑張って一緒にこしてみていただければと思います。 頑張って10そんな感じです。えー、頑張って練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう、えー。楽譜を用意しておりますので、よかったらこちらがご活用してくださいませ。それではさよなら。<笑>